バレンタインプレゼントをちゃんと、バレンタインプレゼントをちゃんと渡しなさいって話をしようと思うんですけど、あ, のあなたの事業はですね、実はですね、一部の VIP カスタマーのおかげで実はなってるわけなんですね。で、今日見ると 2, 2月14日になってるわけですけど、やっぱ2月14日とかっていうときに、そのバレンタインのチョコレート、もしくはそれに代わるようなギフトをしっかりと、あ, のあなたの VIP の患者さんに渡せたかどうかってすごく大事だと思います。で、これはなんでなのかって言ったら、結局事業を支えてくれてる上位 20% の人をちょっとひいきにしています。ちょっと言葉遣いあるですけど、 非にしてて扱うううぐらいいいいいののの考え方を持っておかかななとでですすねねあ業はまくわけだからやっぱり売り上げを構成してくれる8 8あの 80% 売り上げを構成してくれるのは 20% のお客さんだっていうそういう意味8の法則があるからじゃあその 20% の人にちゃんとありがとうございましたとかこうイベントの時にちゃんと乗っかってやる、まあ、バレンタインなんかもらって嬉しくないでしょと思うかもしれないですけど嬉しいんですよ。 絶対嬉しいですよバレンタインのこと家族は忘れてたかもしれんけど生体のお兄ちゃん覚えてたって嬉しいですからね下のリンクから詳細に戻ってます。